のよく文化雑誌が乾いちゃって開封してから半年ぐらいすると、もうなんか使えなくなるじゃないですか。こういう風にしとくとね、使えなくなったらまた灯油をちょっと足してやればね復活するのでいいんじゃないかなと思います。焚き火です。つかんじゃん。 んじゃんえっ、うんうん、何かが悪いん が、あいつ待っておお私も入れあ、着いた。 この分タッキーも全然カスやん。おニューの分タッキー持ってきとるやろうね。うん燃料的な匂いするじゃん。ただの木くずにな成り果てたんかな。あ一本でいいよ。うん。あやっぱ勢いが違う。やっぱ違う。うん。全然違う。うん。 みなさん、こんにちは、サルです。安い着火剤をよく燃えるね。着火剤に変えるための一工夫ということでね、簡単に紹介したいと思います。これがですね、D. C. M. で売ってる、ちょっと安い文化焚き付け。分滝もね、なんか値上がりしちゃって、一パック百五十円ぐらいになっちゃったんだよね。で、これはあの D. C. M. で売ってる、まあ、分滝もどき、文化焚き付けもどきなんだけど。 これだとね、100円以内でで買えるんですよなんでこれを使いたいんですけどただ問題はね文化焚き付けと違って灯油がね、あんまり染み込んでないのでなんかね、火のつき方が弱いんですねだからこれ買ってきた時は100円ショップで売ってるこのケースあのこんな風にね 100cc から 900cc までねメモリがついてるんでで、こうネジ式なんでね 割としっかりと密閉できるんですね。でこれにねあのー、入れとくんです。それが私の中では一番ねストレスのない着火剤作りができます。まあ 100cc ぐらいねここに灯油を入れます。灯油なんでね自己責任になります。えー、あまりねあのー、表立っておすすめするわけではないんですけど。 まだ、あ、い100ぐらい豆油を入れておきます毎年ねこう余った豆油がね古くなっても翌年使えなくなるんでそれをね、あのー、入れてるんですけどでこれを開けてですねちょっと手が臭くなるんでね気になる人は手袋してやった方がいいですけどでこうポキポキと折ってでここにつけてやるんですねこんな感じ でまあ、倒れないのでね全体がベタっとつくことはないんですけどこんな風にしとくとねえ下の方から染み込ん で, で下の方はね割としっかりと灯油がついた感じになりますでこの大きさねこれ直径が1 2センチぐらいかなシェラーカップとほぼ一緒だよね1 2センチぐらいの大きさなんで2パックいけるかな いいけないかなかちょっと今初めてやってるんでわかんないんですけど2パックいければ結構ぎゅうぎゅうになるかもしれないあ結構入る結構入る結構入るもうね今こう、染み込んじゃってねもうなくなっちゃいましたね 100cc じゃダメだね 2パック入れるんだったらもうどうだろう 100cc ぐらいあってもいい気がしますあパツパツだけど2パックいけましたね2パック入れるとねもうこう落ちないぐらいパツパツになります今すごい染み込んだので逆さまにしても灯油がはい落ちてこない<笑>すごい染み込んでますちょっともう100ぐらいあった方が良かったかなだから2パック入れるなら 200cc ぐらい入れて良かったですね ちょっと適当にこれぐらいでしょうはい多分ね200ぐらい<笑>めちゃめちゃ適当ですけど200ぐらい入れたと思いますでこれであのとってもね火付きのいい文化焚き付け着火剤ができたと思うのであとはよいしょギュッと締めておけばね揮発して乾くこともないし えー、もし気圧して乾いたらね、またここに灯油を足してやれば、文化焚き付け。あの、よく文化焚き付けはの乾いちゃって、開封してから半年ぐらいするともうなんか使えなくなるじゃないですか。こういう風にしとくとね、使えなくなったらまた灯油をちょっと足してやればね、復活するのでいいんじゃないかなと思います。よかったらね、参考にしてください。安い文化焚き付けを使いやすいものに変える一工夫でした。